なんだ止まったぞソルジャーか助かった早くあれを何とかしてくれあれなんだこれ オっしゃあ助かったよ今の何だ見たことないのかあれは侵入者撃退用メカだそれが何で社員を襲ってるんだ原因不明の突然の暴走らしい他の場所にもいるから何とかしてくれエントランスへ行けって言われてるんだけどな おい大丈夫か後ろアクティベイティングコンバットモードコンプレッツリゾーブおっしゃーありがとう助かったよあのメカにやられたのかな情けないよねソルジャーなのにハンなのにやられちゃうなんて ソルジャーだって調子の悪い時があるさいや朝から絶好調だったんだよね<笑>僕本当は戦いが苦手でソルジャーだろしっかりしろよ苦手なことは訓練でなんとかなる ご, ごめんなさい僕もう行きますこれどうぞ 悲鳴中に誰かいるのか<笑><笑>今助けるから ソルジャーじゃないよなこんなとこで何してんの い, いや今日はトレーニングルームは科学部門が貸し切りで今はちょうどメンテナンスをメンテナンスねわかった認めるただのサボりだな誰にも言わないでくれ頼むよ あ, あそんな立場が。 人望が昇進がザックス今どこだあごめんトーカそれじゃあフロアだエントランスへ急いでくれ大量に侵入されているらしい大量に分かったすぐ行く頼んだよ エントランスエントランスなんでシンナの兵器が本社を襲ってんだよジェネシスの仕業かよ オシマイ 侵入者はジェネシスコピーだこれはおそらくホランダーの差し金だな誰だそれコピー技術を盗んで失踪したシンラの科学者ジェネシスとそのホランダーってやつが手を組んでるってことかかもしれないな二人の目的は何だろうホランダーは科学部門の主導権争いで敗れているそのせいでシンラに恨みを抱いていたおそらく復讐だろう くだねでジェネシスはそんなことに協力してるのか信じたくはないがじゃ信じないそうしようさあザックス八番街でもジェネシスコピーが目撃された行くぞ<笑>こりゃ大変だ二手に分かれる了解 お姉ちゃん大ピンチ八番街はタークスの担当だぞとそれどころじゃないだろゾン何とか言ってくれよあいつなら心配ないえあらまん 他のエリアの様子はミッドガル中モンスターだらけだぞとソルジャーたちも苦戦しているレノルードはいやっと頼む了解<笑>タークスまで借り出されてんのかソルジャーが出払っているからよ人手不足だからなあんたもタークスシスねよ 俺、ソルジャーのザックスな。ザックス、任務中ではないのか<笑>目的は同じだ。ここ、を手伝おうか。ありがたい提案だが。あら、心強い。じゃあ、ソム、ザックス、後でね。 ホランダーという男を探しているもし見つけたらアベインコンバットモード おしまオッシャーこっちはセフィロスにまかっそっちはレノとルードが何とかするタークスに任せてくれアクティベインコンバット上がってこい ど っ, っしゃー ったんですお願いお兄さん私の宝物あげるから こりゃあやべえトレアーお疲れ様でしたった終わりだダークスの連携もなかなかでしょこっからが本番だダークスなら勝てるよーし燃えてきた よっしゃーありがとうな助かったぜでよ町で暴れてる花園の奴らをそいつらのリーダーっぽいやつがいったんだこの通りの奥の方だ下手にも近づかない方うがいいぜそれ俺の感謝の気持ち コーピーなのか 子供の頃ね翼があればいいと思ってた天使みたいな翼人間に翼があったらそれはモンスターだ翼は自由になりたい人たちの憧れ決してモンスターの証じゃないさすが ソルジャークラスファーストね本当に強いわソルジャーはタークスと違って戦うのが仕事だからねこれさっき助けてくれたお礼よじゃあ私次の仕事に行くわザックスも任務があるんでしょあああるあるまたどこかで会いましょう 8番街が片付いたら5番マコールへ来い何か分かったのかアンジールの目撃情報だ<笑>見つけて抹殺か軍が本格的に動くまでわずかだが時間があるそれまでに俺たちで奴らを見つけだしどうするんだよ抹殺に失敗するのさマジ<笑>ああ マジだ最高かもしんない Combat Mode. ジェネシス以外のコピーも可能になったというわけだ本社ビルのトレーニングルームにセカンドたちの留守に忍び込んではよくふざけていたジェネシス 俺本当に仲がいいんだ<笑>どうだか深淵の謎それは女神の贈り物我らは求め飛び立ったさまよい続ける心の源 かすかなさざ波を立てたラブレス第一章<笑>詳しいな毎日聞かされれば嫌でも覚えるヘラヘラして剣を振るのよ<笑>どっちがだ は <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> すがはセフィロスかアンジール下がってくるセフィロスと勝負がしたいジェネシス俺も英雄になるんだ<笑>いいだろうその余裕いつまで持つかなあっ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> ルを破壊する気か英雄になりたいだけだ うかすり傷だ放っておいてもすぐ治る約束のない明日であろうと。 君の立つ場所に必ず舞い戻ろう